明ストのデリバリーちゃんとサラダも食べるよ。 だと思う朝の10時40分お腹が減っちゃったの食べる乾杯 タルソース好き。いただきます。朝ごはん。 考えおなか減ってたからあやものが美味しい。 うんオリンピック終わって見るものなくなっちゃった、はあ、なんか今日早起きしちゃったんだ 9時半ぐらいに起きたのそれでお腹が減手だからデリバリー頼もうと思ったら雨だからさ今日やわやく見つけたのがガスト。 でさあ今日は多分一日中雨だから夜の分も頼もうと思ったの木はなんでお子様ランチを頼んだかだよ唐揚げとポテトと何が入ってたエビフライだ唐揚げとポテトとエビフライが入ってたから。 俺は夜いいおつまみになりそうと思って<笑>おフさお子様ランチにしちゃうこれちなみにチーズインハンバーグじゃない食べたことない悩んだけどやめて。 通りそういうのはいい時もあるよねダブルサラダになっちゃったなんかここにあると食べる気しないなこっちに移動してみようか最近分かったの サラダにはツナかベーコンかサラダチキンサラダチキンでもないサラダチキンはそのまま食べた い, ままべたいツナかベーコンか生ハムが入ってるといいハンバーグだけにね ううびしああもさ、さそが停止してるからさ大きい音に驚よくやった。 お子様ランチで今エビフライ取っちゃった。目を上げる。トレードしようぜ。よし。夜はこれでこれ。お子様ランチからちょっとエビフライとポツトと枝豆を召喚した。 乾杯はあはあうん、エビフライってさご飯食べれないんだけど私ハンバーグとか。 ご飯は残ったらチャーハンにするんだよ。んで冷凍しといたりして、あれもうおつまみになる。チャーハンする。 見た目があれだねさっきさあお昼寝したらうどんの夢が出てきたのこれでお子様ランチからまあちょっと唐揚げとかポテトをもらいそれはつまみにしちょっとうどんを食べようと思って昨日の夜鍋をしたの。 これのスープを残しといたの、あ、こぼれちゃった。だから、ちょうどいいかなと思って。うどん。あお昼寝気持ちよかった。乾杯。ああ、美味しい。 しいたけと。長ネギと。卵を入れてある。で、昨日は長ネギと豚バラの。鍋をしたから、私が見てた。ちなみに、うどんは冷凍うどん、冷凍の讃岐うどん。超便利。 うん、うん、うわーおいしそう、うん、おなか減ってる時ってさこういうオードン ラーメンから先に私食べ始めて、最後になんかこういうハンバーグとかさ、ちょっとお肉系のおかずをつまみにして、後からゆっくり飲むことがあるかも。いつも。と逆 うんおいしかったはあとはゆっくりのもうっと乾杯 ボール乾杯濃 い, ちょっと濃いもう一回乾杯乾杯あーおいしい。 うわこぼれたちょっとちょっとなんか最近右足が痛くて困ってるんだよねああ骨神経痛かな乾杯 いいよ。